柔道なんですねまあ、僕は柔道は心と体を鍛えるスポーツだと考えています。まあ、体を鍛えるっていうのはなんとなく想像できると思うんですけど、まあ、心の面でう、まあ、柔道を始めるときに一番最初に習うことっていうのが、まあ、技を習うとかじゃなくて、まず受け身を習うんですね。受け身 なぜ最初に嫌うのかっていうのは、まあ、もちろん投げられた時に怪我をしないっていうのもあるんですけれど、まあ、僕は投げられた時の痛みを知るの相手を投げられた時にどういう痛みを受け、まあ、るかっていうのを知って、まあ、自分が投げる時に相手が<笑>相手を思いやることだとかそういうところを期待するそういうところを期待する。 柔道の試合の前にはまた礼っていうのが試合を始めるときに礼をして試合が終わった後もするそこにも入っております心と体を鍛えられるものが10す。はいこんにちはこんにちは<笑>名前なんですか名前は倉上拓磨です 主張っていうか師匠ですね師匠で す, ね師匠ですね師匠僕が柔道を始めたのは、えー、確か6歳の頃だと思います、えー、きっかけとしては、まあ、テレビで、まあ、柔道のオリンピックの試合が流れてて、まあ、それを見て僕がやりたいと言ったらしいんですが<笑>、まあ、僕はあんま覚えてないんです まあ、自分を自分を高めようっていう心が大切ではないですか、ね、初めてすぐの頃は、まあ、打ち込みなので技を練習しててもうまあ、上手くいかないっていうことは、まあ、当然あるんですけど打ち込みを何百回何千回 繰り返して長い間練習することによって初めて自分の技になるっていうものがあるので手を探して、黙祖自分のない心っていうそういうものが大事だと思います柔道は大きく分けて立ち技と寝技の二つの技術があります体のどこを使うかによって分類されています 手を使って相手を崩す手技自分の腰に相手の重心を乗せる腰技足を巧みに使う足技自分も倒れながら相手を投げる捨て身技のように分類されます 東工大の柔道部ではえ週に4回練習があって1日に2時間練習してますね。ありがとうございます。